皆さんこんにちは、成沢です。今日も私の動画を見に来ていただいてありがとうございます。今日は私が最近気に入って使っているレオフォトさんというですね、メーカーの三脚をご紹介したいと思います。最近のカメラって手ブレ補正がとっても優秀になってきたので、三脚を使う機会って少なくなってきたのかなというふうに思います。ただその反面、 カメラが高画素化していてい画素数がすごい高くなっているのでブレそれはやっぱりカメラが高画素化することによって背びれ補正があってもやっぱりブレるリスクっていうのがすごく高まってきているので画素数の高いカメラを使う人は昼間でも三脚を使って撮影した方がいいですよなんていう意見もありますよね。まあ、そんな中で私が主に 撮影している被写体っていうのは、えー、成形写真、それから天体写真ですね、基本的に赤道儀っていうですねアイテムを使って撮影する写真、それから最後にスライダーとか、えー、を使ってタイムラプスを撮るっていう、この3つに共通しているのはスローシャッターを基本的に使うっていうことなんですね。三脚が必須の撮影スタイルになります。まあ、今日の動画はですね 星空に向いた三脚って何かなとか、三脚っていまいち選び方よくわからないんだよねっていう人ですとか、車以外の交通手段で遠征に行きたい、そういった方にですね、非常に参考になる動画になればいいなと思っています。今日も行ってみましょう。 レオフォトさんのいいところを紹介する前に私というですね、写真家の特徴というかどういうことを考えてなぜレオフォトの三脚を購入するに至ったのかっていうところまでを追って説明したいなと思いますえまず星空の写真全般で言えることなんですけども重さも性能っていう言葉がありますシャッターを開いている間はビタッと止まって動いちゃいけない ちょっっとでももたらううアウトっていうで特に星空の写真天体写真になると空にあるただの点を追いかけて撮影するわけですからブレたらアウトなんですねそして、えー、私<笑>あんまりお金がないので高い機材は使えないとそれこそ三脚ってねどれがいいのって言ったらいやそんなジッツを買えばいいに決まってんじゃんみたいな間違ってないですよ。間違ってないんですけどお金がある人はね それ買えばいい と, 思うんですよ、ね、というふうになると基本的にアルミ三脚を選ぶことになるんですねで私が今まで使ってた三脚をお見せするとですねまずこれ<笑>これジッツォの G415 って書いてますけどすごい懐かしい三脚ですねこれ重さはですね5キロとか6キロとか結構重いですよ、まあ、この三脚を使ってしばらく撮っててそのうちですね ちょっとですね振動が多いっていうことに気づいたんですよこう足を閉じていると感じないんですけど足を伸ばしているとこうちょっと叩くとブルブルブルって振動が出て結構ですねそれが写真に伝わって点で取れてないっていうことが多くなったんですよねなんであ重さだけじゃねえなっていう風に思ったんですよでこれ天体望遠鏡の三脚なんですけどね皆さんこういうの見たことありませんここくるくる回すと なかったらこういうスパイクっていうのが出てくるんですね。これなんでこうなってるかって分かりますか？やっぱゴムだと沈むんですね。だから本当にブレを気にするような私みたいに星空を撮っている人っていうのはアスファルトの上にこのスパイクで立てた方が一番ブレにくいんですよ。このビビたるさがスローシャッターでは本当に命取りに。 面で押さえた方がブレにくい場合もあるでしょうし、えー、私みたいに星空を撮るような人はアスファルトの上にスパイクを立てて三脚を設置してその上に赤道儀を乗せて追尾撮影をした方がいい結果が出ますよっていう私ですねあの三脚いっぱいあるんですよまあこのぐらいこういう感じでですねいっぱいあるんですけどもただですね星のの撮影ではすごい三脚大事なのに ずっっとケチってたんですね<笑>で私が思う三脚を上で選ぶ上での重要なそのチェックポイントスパイクが出ることもしくはスパイクがついている三脚であることそれから振動を吸収しやすすいいっていうことですねパイプ径この太さですねここの太さが 30mm 以上あった方がいいかな 28mm とかギリギリのラインでももちろんいいんですけど 30mm、まあ、前後から上。 あるといいな。という。あとは掃除がしやすいっていうことですね。ポ星空の撮影は夜露がよくつくんですよね。まあ、乾かしてからね。持ち帰ればいいんですけど、どうしてもその三脚を伸ばしっぱなしにして、車の中に積み込めない時とかありますから、どうしてもね。こう畳まなきゃいけない。そうすると中で水分がこう回っちゃってパーツが腐ってったりとかまあ、そういう故障の原因にもなったりするので、掃除がしやすいやつっていうのがいいですね。 天体写真とか星の撮影やってる人が三脚選ぶ時に必ずやるのがここをですね持ってこうこういうひねりを加えるんですよでこれでガタつきが大きいとああこの三脚は星には向かないなっていう風に思うんですよねカメラ三脚はねやっぱねこういうま安いやつとかももちろんそうですけどなんかカタログスペックではいい感じだけど実際こうやってひねってみると あんまよくねえななみたたいなのはたまにあります、まあ、このレオホーさんの三脚が実際触ってこういうふうにやっても、えー、すごく動きが少ないのであまあこれはいけるわなと。でカタログスペックで耐荷重いくつとかってあるじゃないですか私あれ全然気にしないんですよ、まあ、全然気にしないって言ったら薄いなるのかなあんまり気にしないです。というのもその基準がメーカーによってまちまちなんですよ だからメーカーによっては実際の性能よりもマイナス5キロしたものをカタログに載せてますとかもしくは最大ここまでいけますよっていう数字を載せてますとかっていうのがメーカーによってまちまちなんであまり信用してないというか参考にならならいんですよ結構そこ落とし穴だと思うんですけど。 耐荷重とか軸荷重重ととかか軸それだけを見てうわこのメーカー耐荷重 25kg って書いてあるから OK とか、うん、このメーカーなんか耐荷重 15kg って書いてるけどなんか似たようなスペックなのになんでこんな 10kg も触るのとかっていうのはそういうからくりがあるからなんですよね。それだけで判断するのは危険ですからやっぱ実際触ってねこうやって見てみたりとかあのー、するのが本当は一番いいと思うんですよ。まあこういっっった機材を使っててちょっとでその三脚 の違いっていうのをこう撮影を通じて身に染みて味わってきた感じだったんですよまあ、そんな中でレオフォトさんの特集記事を見たんですデジカメウォッチさんの記事なんですけどレオフォトさんって中国のメーカーなんですけど中国の工場に行ってきましたっていう記事が載っててでそれを見てですねこれ来てるなとまあ、その記事を見てですねまあ、やっぱカーボンだよなと 自分の用途だと、まあ、今までアルミ三脚命みたいな感じでずっと使ってたけどやっぱカーボンそろそろ手出した方がいいかなっていうふうにその記事見てやっぱり思って実ッツまで手出せないけど高くて出せないけどあでも結構いいんじゃないのこれだったら実ッツォ並みにって言ったらちょっと実ッ好きな人に怒られるかもしれないですけど<笑>まあそれに負けず劣らずの性能まあ自分が使うにはね 安定した性能があるんじゃないかなというふうに思ってすごく共感したのがさっきの石突きゴムの話なんですけどねレオホトさんは買うとこういうスパイクついてくるんですよなので石づきゴムをこっちに交換できるでこれがまたねいいんだすごいしっかりしてそれに加えてですね石づきゴムのこのねこの石づきゴムの中が。 ゴムが少ないいみたいなんですよアルミなのかななほぼアルミなんですよねなので、まあ、こういう石づきゴムを使わなきゃいけないアスファルトの上じゃない場面でも沈み込みゴムによる沈み込みが少ないんだろうなっていうのをすっごいなんかね共感しちゃったんですよ。先端のこの石づきゴムが重くなりますから三脚広げた時に、まあ、重心っていうほどでもないんですけど三脚の先端が重く作られてるので。 多少まあ倒 れ, 倒れにくいのかなみたいなイメージも持ったりそれから分解掃除がしやすいっていうところですね、こういうふうに分解掃除がしやすいんですよ。ここをこうひねるじゃないですか。そうすると最後までこう外すとスポーンと取れるんですよ。で、えー、と多分三脚に詳しい人とか三脚の掃除上手な人はこういうやつも取って、 で清掃したいと思うんですけど自分はねここ取れて欲しくないんですよ。というのも海外の遠征先とかそれこそ車の中でとか前日に四継がびちょびちょになって掃除したいなって時にこう外した瞬間にね小さいパーツがポロポロっと取れたりとか間違って踏んで割っちゃったとかそういうことになると嫌なのでここは私はこう。 外れないのは本当嬉しいんですよね。これ全部こうひねっていくと、すべてこうやって分解できるんですね。で、こう入れるときは溝があるので、溝と溝をですね、こう合わせて入れて、こういうひねれば OK。簡単でしょ？で、これで分解して、まあ新聞紙の上とかに広げておけばね。 中もちゃんんと乾くんだやっぱり、ね、四つゆついた次の人が外すとビッチャビチャなんですよね中もだから長く使うにはやっぱり分解清掃をした方がよくてこういう、えー、掃除がししやすすすいい仕様だっっていうのはすごく嬉しかったですね、まあ、高い三脚は全部こういうふうに掃除しやすくなってるのかもしれないですけど、まあ、私はね基本的にこうまあ安い三脚というかそんなにね 高額な商品を買えなかったので、えー、この手の価格帯この仕様で、まあ、こういう掃除がしやすいっていうのは本当に自分はあこれは便利だなというふうに思いましたでそれからセンターポーポルがなない設計なんですね通常の三脚って、まあ、こういうふうにですね真ん中にポールがあるんですよこれこういうういエレベータータってこうくるくる回すこう 高くなっったたりり下がったり星空の撮影ってそもそも三脚高く設置しないしエレベーターを使ってこう高くセンターポール使って高くすると首細いじゃないですかだからブレやすくなるので基本的には私はセンターポール使わないのでいらないでこれセンターポールがないんですよでセンターポールがなくなる分ここの径が細くなるのでスーツケースとかに収納するときにすっごく収納しやすくなるんですね で実際レオフォトさんの三脚です、ねえー、入れスーツケースに収納するとこういう感じ で, です、ね、めちゃめちゃスペースが生まれてこれで 1, 2, 3, 本入ってるんですよねこの短い三脚を私スライダー用で2本持ってるんですけども、えー、こういう風に片側 の, その半分のスペースで三脚4本が入 っ, た入っちゃったんでこれはいいなと。 あとやっぱりその伸ばして使った時にこの振動の少なさですねまあこれはカーボンの特徴だと思うんですけどもえー、とレオホドさんの三脚はやっぱりそのなんかこう10層構造とかなんかすごいえ何層にも厚く作ってる良 い, い良質なカーボンを使ってるみたいで振動もこう叩いて振動を吸収する吸収する感じもすごく薄くブレが少ないしすぐ振動が止まるっていう感じですね。あ やっぱカーボンはこ う, いうこういうもんなんだなって思いましたけど重いのは嫌だとか振動は嫌だとかスパイクがあった方がいいとか掃除しやすい方がいい小型系で持ち歩きしやすい方が海外遠征にも行きやすいみたいなそういう悩みが全てレオフォトの三脚を使うことで解決いたしました型番を見るとパイプ系が一目瞭然なんですよその数字これだと LS324 の32最初の2つが えパイプ径なのでこれ 32mm ってことです、ね、こういう型番を見ればパイプ径が見えるというのとそのうちの4っていうのが、えー、4段っていうことですねこの縁が12344段ですよっていうことですねこれはま あ, あのこの数字が小さい方が合成、えー、丈夫にはなるんですけども数字が大きい方が小型になるので持ち歩きがしやすいですよと、まあ、基本的には全部伸ばして使うってことは 私の場合そんんななにないんでね小さい、えー、短く積むものを選びましたで後ろの C はカーボンの C ですねでもちろんこうこういうふうに三脚を低く設置することもできます、まあ、センターポールがないのでいちいち取り外しすること必要もないですよねでこっちがこれですね 5段って始まって使ったんですけどこれ LS365C ってやつなんですねパイプ径が 36mm で5段なんですよ5段って初めても使いましたけどね12345という感じでただこれもねやっぱパイプ径が太いだけあってすごい5段あってもめちゃめちゃ丈夫なんですよねでそれでいてさっきの三脚と比べると段数が1個多い分だけ短く分かりづらい<笑> 短く済みますそれからこれが、えー、とまずこの上に乗ってるやつですねこれが -1 ジンバル雲台と言いますジンバル雲台っていうとあの動画用のジンバルここにあるんですけどねこういうやつっすよ手ぶれ防止でこう動画が撮れると、まあ、いわゆるスタビライザーってやつですね、まあ、これジンバルっていうふうに言われるんですけども 私が言っているジンバルはこういうものではなくてちょっとイメージ湧きづらくてすみません本当はこう上に超望遠レンズとか載乗せてえ超望遠レンズを乗せた時ってファンボーとかひねったらガクンってこう動くじゃないですか、まあ、そうじゃなくてバランス取って設置することでこう指1本で動かせますよというようなこう雲台なんですねで私はこれ実はですね天体写真の撮影で使っててちょっと画像だけお見せしますけど えー、ポラリエ U の先端にこれ型持ちフォークっていう使い方でレオホトさんの PG1 を乗っけて天体写真を撮ってるんですねでこの方法についてはちょっと後々ポラリエ U のレビューとか、えー、天体写真のことをお話しするときにこれの使い方詳しくやりたいなと思うんですけども、まあ、これも素晴らしいですよねまずこのう圧倒的にこ肉抜きされた感じですねこう 強度を保ちながら軽軽量量化できることは全てししましたみたいなこういう肉抜きがもう素晴らしくてですねがっちりしててやっぱりブレが圧倒的に少なくなりましたよねこれはえっとサミットシリーズってやつ LM っていう LS がレンジャーシリーズでセンターポールないタイプこの LM っていうのがサミットシリーズっていってこっちはそのセンターポールというかちょっと課題が大きいタイプなんですけどこれ私同じやつ2つ持ってますでめちゃめちゃ短いんですよ これはです、ね、タイムラプススライダー用に2つ導入しましたでセンターポールがこう動くのでセンターポールじゃないやハーフボールが動くので水平出しがしやすいですよ、まあ、ここに水準器もしっかりついてますしねはいここがなんかひねるタイプがいいのかそれともパチンと止めるタイプがいいのかっていうのは好みによるところは大きいんですよねなのでそんなに私は気にしてないですかね、うん はいというわけで今日はレオホト三脚のことをご紹介しました、まあ、細かいところを紹介しなかったですけどねこのアルカスイス規格で基本になってて、まあ、取り外しがしやすいですよとか、まあ、そういうちょっと細かいところを、えー、端折って紹介しましたけど実際私も使っ半年ぐらい使ったのかななんですけど、まあ、めちゃめちゃ気に入っててですね結構レオホトさんの三脚気にされてる方多いみたいなのでちょっとでも魅力が伝われば嬉しいかな それでは次の動画でお会いしましょう。このチャンネル気に入った方はチャンネル登録といいねをぜひよろしくお願いいたします。それではさようならバイバイしたっけね。